こんにちは、アブロダです今日はですね福岡の住みやすい場所を勝手に考えてみたっていう話をしていきます月5万円で生活できる福岡の魅力なんですけれども家賃が安いっていうふうに前回お話ししましたで家賃3万円で住める物件をお話ししたんですけれども実際どこのエリアがどう安いのか もう勝手にランキンキグをつけててみましたたかったら見てください僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だとか福岡の生活に つ, ついてまとめてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はですね福岡の生活のリアル特に家賃編っていうのをお話ししていきますで僕の主観勝手に今福岡の市内に住んでもう市内の天神博多とかを住んでもうすぐ10年 立つかななっていう感じなんでですけどもその中で実際に住んでみてよかった場所プラスもういろいろと徘徊してる、ね、もうウォーキングというか散歩してるんでよかった場所住みやすい場所っていうのをまとめていきます実際あの皆さん福岡に行かれた方とか福岡住みたいなっていう方にお話をしてるんですけども実際福岡来られたことありますか福岡のことを博多って言ったりとか天神がいいとかっていうふうに言われてるんですけども実際福岡市内の話なんですが 博多と天神でちょっとずつあのわいが違いますこれ例えるならもう簡単な例えで言うのは何でしょうね大阪 の, あの梅田と震災場所のあの賑わいのエリアの違いがあるとかもう東京だともうめちゃくちゃ違うじゃないですかそれと同じように博多と天神ってちょこっと賑わいが違うんですよね僕の買ったらもう僕はあの福岡に来て福岡が好きなんですけども独断と偏見で言うなら博多はちょっとあの 九州から集まってきたというか観光メインのエリアで天神はより福岡市内に住んでる人福岡の天神はローカルの人が集まるようなイメージかなっていう感じですまあまあこれはもう独と偏見というか僕の主権たっぷりに言った話なんですけどもあは観光地観光の方が結構行かれるような場所で市内に住んでる人が天神に行くようなイメージです で実際、実際ですよあの、どこのエリアが安いのかって話なんですけれども、実際、結構安いんですよ。月5万円ぐらい払えば、そこそこオートロックで結構あの新築だとか、5、6万あれば新築に住めるようなイメージです。これはもう単身の話なんですけど、お一人で住まわれる方の場合なんですけども、どこでもまあ5、6万あればそこそこ住めますよっていうのが福岡の良さです。 で実際ですよ実際どこに住むのがいいかって話なんですけども今日はこの表を作ってみましたもううこれもうなんんていうんですかねフラッタリーというかグ、えーグルの地図を見たイメージを持っていただいて上が北、下が南とい う, ふうに形になっててで博多駅の近くに空港があって空空港港線から空港福岡空港から博多駅までだいたい電車に5分で行けるんであの空港のマークをつけて、えー、お話ししてます。 で、博多があって、祇園があって、中瀬があって、天神があってって。天神と博多はもうバスだとか、えー、駅にパッと行けるっていう話と、プラス、あの稽古だとか、役員だとか、住吉だとか、あとは天神北っていうのが、えー、主な僕が知ってるエリアなのかなっていうふうに思ってます。で、実際、どこのエリアがいいかっていうと、僕はおすすめするのが天神に住むことです。天神の特にどのエリアがいいかっていうと、天神北と、えー、あとは、 ケゴ今泉ここがおすすめのポイントです、えー、何がいいのかっていうと安いんですよ天神北特に安いですえー、ケゴイ泉意外と安いんですよ僕昔今泉イズミケゴに住んでたんですけどもあの3万円で住んでましたオートロックオートロックで3万円でもうそこがまあ僕の中でミニマムかなっていうのがあってもうそこ2万円台になるとあの畳だとか えー、和室になっっててくるるいうのがあるんですけども当時僕が見た時にはオートロックでフローリングで、えー、ケゴ今泉にオートロック3万円で住めることができましたで今泉ケゴが何がいいかっていうと大体その天神のメインエリアっていくとあの大名とかっていうふうに言われてるんですけどもそこから1本挟んで道路1本挟んで南側にあるんでちょっと安いちょっと静かっていうのがポイントです でその次におすすめのところは天神北なんですけども天神の北側にあるんですが空港線の北側はちょっと昔え治安が悪かったっていうふうに聞いてますこれもちょっと聞いた話だとかドヤ街だったっていう話もあるんですけどもちょっと今も天神北はちょっと閑散としてるようなイメージなんですが家賃がすごく安いですでただちょっとあの交通の便がないというかでバスも少ないですし天神北から博多に行くような こともまあできなくはないんですけど、バスから行けるんですけども、あんまり住んでる人が少ないなっていうイメージです。ただ、家賃が安いんで、プラスあの港も近いですし、魚も美味しいですしで、美味しいレストランだとか、あとは、なんて言うんでしょうね、オフィス街があの辺りにあるって、そういった意味でも交通の便、えー、通勤には便利なのかなっていう感じです。なんで、天神来た、えー、ケボウ、今泉すごくおすすめです。でですよ、 やっぱり福岡に来るとどこが次おすすめかっていうと博多がおすすめ で, で特にあの東京から福岡に配属になったようなあのサラリーマンの方がよく住んでるのが祇園です祇園によく住まわれてるのがイメージなんですけどもホテルだとかあとはマンスリーのマンションだとかも多いのが祇園なのかなっていう感じですで祇園の隣にある呉服町っていうのがあるんですけども貝塚線が通っていてでその呉服町もちょっと安いです 祇園も結構安いし博多と天神に歩いて行けるような距離なのですごく使いやすいっていうのがあります僕もあのこの前ですね引っ越そうと思って祇園をメインに探していましたで5万から6万円ぐらいの家賃で探してたんですけどもそれこそこういい感じのがあったかなっていうのが祇園ですでデメリットを言うなら何でしょうね、うん、オフィス街かなっていう感じですねあの 祇園から天神祇園から博多ちょっとやっぱり2本3本駅を挟むんでそういった意味でも歩いてまあ行けなくはない10分ぐらい歩くことになるんですけども天神博多に行けるけどちょっと遠いかな、えー、まあ住むにはいいんじゃないかなっていうのが祇園の良さですでプラスおすすめなのが住吉ですね住吉春吉春吉は中須の下側なんですけども住吉春吉は中州の下側なんですけ春吉は中の下側なんですけども住吉春吉中州の 南側にあるんですけども、やっぱり中州はやっぱり飲み屋だとかあとは食事西中州は特に食事だとか高級エリアになるんですけどもそれよりもちょっと南側の住吉春吉はそこそこ家賃も安くて住みやすいというのが、えー、言われてますただちょっと治安通りというか暗めだとかあとはちょっとキャバクラだとか風俗街はまあないんですけどもそういった意味でもちょっと暗めなイメージを持たれてる方が多いかなという感じです。 もうこれはもう僕の偏見だというか、えー、っていうのもあるんですけども、まあ、そういう感じのところもあるよっていうのがありますで今日のお話でいくと家賃の安い場所っていう話なんですけども実際いろいろと住んでみると分かるんですけども総じて福岡家賃安くてで治安も言うほどテレビで放送されるほど何て言うんでしょうねなんかちょっと事件があったりっていうのが 昔はあったんですが今は全然住んでてそんなに感じたりしませんやっぱり日本全土を見たとしてもすごく治安がいいですよねなんで福岡もすごく治安が良くて住みやすいというのが正直なところですで天神北は安くていいよとかけケゴ今泉イも安くていいよとかで 逆, に逆に役員という場所もすごく OL さんに人気だったとかイギオン、えー、中須、住吉とかあとは南が、えー 博多の南側も家賃安かったりしますでそこ以外のエリアになるとファミリー層向けですごく人気だったりとかえいろいろとやっぱり人気のエリアは違うんでよかったら日本日本じゃなかったり福岡に来られてあの不動産回っていただいて不動産の方に聞いてもらって家賃の安いエリアとか高いエリアを聞いてもらうのがいいのかなというふうに思います今日はですね福岡に住むならここっていう話をしていきましたでおすすめのポイントは天神北だとか慶応公園慶応エリアだとか 展、え、示、ー、に住むのが面白いですよって話とプラス博多に行くと祇園だとか、えー、中瀬とか住吉だとかも、えー、なかなかいいポイントですよって話をしていきました今日はですね独断と偏見でおすすめのポイントをまとめていきました皆さんいかがだったでしょうかよかったらコメント欄にコメントいただいてここがいいよとかもっといい場所あるんだよっていうふうに思った方はコメント欄にあのコメントを残していただければなっていうふうに思います、えー、また 次の動画でもですね、福岡のコスパ生活だとか、福岡の良さを発信してくるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ